ははいいこんにちは黒田でですすすマルセロ木村よろししくお願いし ま, すいます今回は「アルトゥンデオ・カルソジョビンの」の僕はあの妹さんの、ね、エレーナさんが書いた、えー、自伝評伝みたいなやつをこう全部まとめたんですけどもともとジョビンってどういう人なのっていうところを紹介していきたいというコーナーでございますがはいよろしくお願いします。ね ブラジルで生まれてえっとお父さんがそうなんだよねあのお父さんがジョルジーっていうまあ英語で言うとジョージさんだよね。ジョージねで、えっと、お母さんといたんだけどすぐいなくなっちゃって離婚してでなんか義理のお父さんがセルスって書いて書いて、まあまあ、一緒に暮らしてたみたいな感じなんだけどでまあクラシックピアニストを目指していた。 でも2人目の先生にあんた作曲の方がいいと言われたという話なんだけど、うんえー、なんかでも こ, あのこの間言ってたワンノートサンバもそなんかそータしてる時にこう一、ね、つの音ずっと弾くっていうやつやってたら、うん、あ, あまりにもハーモニー美しく出てきたのがワンノートサンバ、うん、すごいねうんうですよねウホイテっていう先生だったね、えー、ハンス・ホアキン・コウホイ ナチ ス, ス, スかム逃げて逃げて、うん、それでブラジルに来て、うん、音楽先生になっちゃって、うんうん、でジョビーにいろんなあんまりオーボドックスな教え方じゃなくてちゃんと、うん、あのモダンみたいな感じでハ、うんうん、ーモニーとかえそういい先生に出会ったんだろうねきっとね大手もいい先生彼も他のミュージシャンのもブラジルのアーティストも、うん、作曲家にもたくさん教えた。 うーん、えっと、すごかったちょうどいい時代だったのねタイミングちょうどいい時代ねそうクラシックピアニストねそうでまあ、えー、デビューはこれでもあれだよね奥さんと結婚してからその 早, く早くもなくてもでも10代だよね確かね、うん、そうですね学生の時に奥さんと結婚してしまうん で,、うん、で, で, でめちゃくちゃ男前なんだけど結構奥さん一筋だったんだよねね えー、モライスまあこの、えー、作, 作詞家の人は彼はもういっぱいもう9回結婚した負けたすば<笑><笑>らしい<笑>あれマルチェルまだ2回いやいやいや1回だけですやっぱりまあ冗談で<笑> 2回したのかなとか思っちゃう、うん、負けた<笑>デビューまあデビューはえっ、ー、とでデビューするっていうか 奥さんんと学学生結婚しちちゃゃううから学校辞めちゃうんだよねで夜のあのキャパレーでピアノ弾いたりみたいなことしててでなんかラジオ番組のその譜面を書いたりとかする仕事してたりとかしてお金があんまなかったからあのモラエスがあの黒いオルフェだっけ、うん、黒いオルフェ の,、えー、とその劇場版だよねうんのを 作, 作るのに作曲家を探してて。 であの、ベロドってお店で紹介してもらったらあのそれはお金になる仕事なのって聞いたっていう有名なそう。で、あのお面白かったのはあの、えー、とジョビーもその時ねビールまだビールたくさん飲んでるビール安いから、うんうん、で、えー、モライすねあのウイスキー飲んでお、うんうん、前なんかビール飲んでるのそうですねちょっと安いからね。 いやこれからはウイスキー、ウイスキーにして、あのーお、安い男なら嫌だって<笑>言われた、えーで。ウイスキー好きになって、うん、それでジョビンもずっとウイスキー飲んでたね。うんうん、でも、あのー、モライスとジョビンでもウイスキー飲んでも、なんかちょっとずつ飲んでたから、うん、そんなに、 なんかね、みんな見てさ、すっごい酔っ払ってるんじゃないって思ったけど、みんなちょっとずつ、あの、その、その、ヴェローズで、早、うんうん、い時間行ったからね、うんうん、でも、ジョビン、飲み方です、ちょっとずつ。うんうんうん、2時間ぐらいいっぱい。ああ、そんな、そんなゆっくり飲むんだ。<笑><笑>そう、そう。<笑>いい場所だったね、ヴェローズ。 ねベローズをね今はあのイパネマの娘の前たの、ね、でねガロタでイパネマってお店になってますがそこに2人で作曲したイパネマの譜面が残ってたりとかしてこのジョビンはこのジョアンジェルベルトをやっぱりこうすごい こ, この演奏がすごい好きだから彼を紹介したいということでいろんな種もう自分もちょっとモライスと一緒に仕事してまあこの「サマンズ・ライト・アップ・マイ・ライフ」っていうのがその、えー、と戯曲の中に入ってて有名なんだけど。 あのもうちょっと有名になり始めてた頃だけどいろんなところの CD 会社にお願いするんだけどみんなそんな新人でそんな嫌だ嫌だって言われてでもなんかもう結構しつこいタイプの人みたいで何回も何回も行って結局何年かかかってやっとこの人のアルバムを出すことができてすごいよねだって普通やっぱ自分が歌ったりしてたらさ自分が歌うのにこう。 こう歌も自分は作曲側に回ってプロデューサー側に回るのが好きだからすごくこう愛情にあふれる人だったんだよね多分音楽が本当の意味で音楽が好きな人って感じなんかこう演奏するのに行ってさこう演奏するのって本当に音楽が好きで演奏してる人と演奏してる自分が好きな人ハ<笑>ハ<笑> タイプがいるような気がするんだけど、<笑>あのいい、ねいいね、他人の演奏とか聞きに行かないで、とにかく、もう自分が演奏してるのが好きっていうタイプの人といるんだけど、<笑>あの鏡鏡、家で鏡鏡のこうやってこうやって見て、あ、俺もそれってすごいみたいな、俺見てみたいなから。<笑>でも、この、まあ、ジョアンをこう売るところが俺はすごいと思うでこれが世界的なアルバムになって、で、まあ、もちろん作曲家としてもこれで名前をはせていくんだけど、で、カーネギーホールで、えー、 演奏するって言うんだけど、この当時だから何バンドもなんか呼ばれてで、だんだんこう取り留めがつかなくなってでジョビンは行きたたたくななかったみたいなのね、まあ、私はジョビンから聞いたじゃなくてあのメネスカールさんメネスカールさんもね、その最初行って彼も、まあ、私ちょっと違うけどやっぱり、うん、あの彼の見方ね行った場所ね、やっぱりみんなちょっと緊張してちょっとねもう。 あんまりなんか適当なイベントみたいな感じになってた。最初も「ボサノーバ」って名前もつけれなかったし「ね、ボサノーバ」はグループの名前だったの。はい、いや、ボサノーバの皆さんね。グループとしてボサノーバーに行ったの。<笑>すごいみんな、えぐっちゃぐっちゃこのイベントみたいな。<笑> 見ったね、ジョビンン多分ね、それアンコフトブルみたいな相当嫌だったみたいだけどで最後にやっぱりこうでもこのコンサートがあった後にはやっぱりこう「ボサノバゴーホーム」みたいなやっぱりアメリカからも言われてでブラジルの方でもいや海外で演奏するなんて言って板挟みになるんだけどジョビンはここまたこの持ち前のこの忍耐力でこう頑張ってアメリカに残って一生懸命こう演奏していくわけじゃないですか。 で、まあ、これはブラジル出したアルバムだと思うんですが、この辺のアルバムはなんか一般面の娘が入ってたりとか。うんと、で、英語で、なんか。英語で、イパネマのことを、なんか、みんなイパネマってはじゃ、アイパナって読んでたらしくて。<笑>アイパナって、あの歯磨き粉があったらしくて。<笑>歯磨き粉と同じ名前になるのは嫌だと。<笑>だから、から自分でちゃんと歌詞書くって、英語の勉強始めてみたいな。 面白いでこの時になんか初めて2分の2拍子で書いた方がいいあのブラジル人っ4分の2で書くんだね4分の2ですはい4分の2で書くんだけど、うん、この時に世界的に通用するためには2分2で2で書いた方がいいって言われてあこっちが後なんだと俺思ってあのブラジルのあの有名な教本とかみんな4分の2で書いてあって、うん、今でもなんかそういうああのあの書き方のことでいつも、うん ちょっと困る<笑>ああそうねうんラズミンにあやっぱり何かね絶対4分の4ももうか、うん、書かないぐらいだいたいねそうだよ多くなってきますね、うん、こっちが終了になっちゃったねそうそうそううん面白い<笑>で「ゲッツ・アンド・ジルベルト」っていうのがまあこれがもう一番「ボサノバ」を世界的に有名にしたアルバムだけどなんかこの英語でこの「一般ぱねの娘」書いてで「アストラ・ド・ジルベルト」に歌わせてみたいな感じにしてて なんかジョアンはなんかこう月の演奏が釜好きじゃなくてなんかあいつはボサの場分かってないってずっと言っててであのジョアン が, さジョアンがあの一生懸命こう悪口を言ってるのになんかジョビンはなんかあなたのこと素晴らしいって言ってるとか全然伝わってなくてだんだんだんだ ん, だんあの今度はジョアンはジョアンで怒りだしてレコーディングの日は当日結局。 なんかホテルもいなくて4時間ぐらい遅れたらしいよなんかほんでもう僕はレコーディングしないって言ったんだけど奥さん の, あのテレーザーが迎えに行ってなだめてなんとか録音はしたけど録音終わった後のレコ発も全部行方不明でずっとヨーロッパにいたらしくてよっぽど嫌だったんだろうねあすごいね。 なのに、すごいアルバムになっちゃったけどね。ねえ、いや、アルバムだよね、うん。確かに、まあ、僕が聞くと、やっぱりこう、ゲッツがちょっと、音が大きいというか、なんかこう、トーンが合ってない感じはするんだけど、それは、うん、マルセロ君から聞いてどうですかいや、まあ、同じこと思うんですけど、やっぱり、私、やっぱり、もう遠いところから見ると、こ、うん、の二つの世界でい、ね、るのはすごかったね。うん、そうだよね。なんかうん、うん、まあ ジョン・ジュベルトはもともとみんなにもゲッツだけでも難しいじゃなくてこ、うんうん、んなにミュージシャンにも大変だったね、そのうんうん、とかねだか ら, もうだからもう、ね、ジュベルトはジュベルトと<笑><笑><笑><笑>いう世界だから<笑>しょうがないから、うん、もこんな二つの世界で、ね、初めてなんか、ね、そ, ういうそういうことはあった 素晴らしいいいなっって思ってたあそう、ね、やっぱりいいアルバムだよね僕、うん、から聞いてもやっぱりそのなんかちょっと違和感的なものありつつもそう、ね、いいよくできたジャズとボサノバのなんかこうなんか接点みたいなのができたポジティブなことは多分そのマイナスねいろいろあトラブルとかあると思うけどね、うんうん、こととかだけどそれはいい多分の方が多いですねトータルでねトータルで見ると絶対いいよね、うんうん いやあのアストラトジルベットの歌も可愛いもんねなんか本当ね素晴らしかったねすげえいですでもこの著作権問題っていうのが僕今日知って初めてブラジル人はアメリカの曲っぱ歌ってるじゃんだからアメリカ人がブラジルの曲歌ってもお互いお金はもうその総裁って言って要はお互い請求するのなしねっていういすごいね<笑> だから、イパネマ も, も相当もらえなかったみたいよ。ビックリすジョビンが1回インタビューで彼言ってたの、うん、イパネマね、1万ドルしかもらってないんだって。あ、やっぱそんなもんなんだ。最初の方。うん、うんあのー、最初の方ね。うんあのー、最初作ったときに、もうレコーディングしてパンって、うん。うん。1万ドルはあの時代彼に乗っているの、すごいいいお金だと思ったけど、まあうん、どう全然大丈夫。<笑>まあまあまあ、そうだね。1しかもらってないのに、ね。 うんあのの時代ねその 後, あその後ねや自分で出版社作ってからは自分の収益だけど、それまでは全然、だまあ、その当時、ブラジルのお金でたまあたまあ今で言ったら100万ちょっとぐらいかもしれんけど、その当時だと1000万ぐらいあるのかな、イメージ的にも。もしかしてね。ねやっぱりその時代的に言うとね、1個、ね、あったか も, でも。にしてもね儲かった全体の総額からしたら<笑>、全然ね。えーすごい でアメリカに行くじゃんこ の, こ の, この結局、このカーネギーホールのところで行っててでアメリカでショーをやってもユニオンカードがもらえないんでお金がもらギャラがもらえないんだって<笑>すごいねだからそのずーっと無料でやってたらしくて<笑>でそれでもやっぱり自分がブラジルの曲を紹介したいという気持ちでずっとアメリカでやってたみたい。で そしたら、あのさっきのベローゾですよあの電話がかかってきてですね、うん、フランコ氏になっから直接電話かかってきたらしくて<笑><笑>面白い話ねそれねで「は?」とか言ったらしいけどお店の人は<笑>お店の人ね<笑> あのジョビンさんなんか誰かな何かなんか変な言葉なんか分からない<笑>なんか変な言葉で話してるからちょっとジョビンジョビンしか言ってないから<笑>英語だったけどね英語喋られなかったいからゃ喋れないからねれない<笑><どう><笑>そしたらフランコ氏なったら直接だったっていう話で<笑><笑><笑>これはでもやっぱり英語化しい作戦に心砕いてきてだから シナトラが英語の歌歌詞を見てこれいいたたと思ったわけでしょだからやっぱあの最初の頃にこうアメリカに紹介された時はやっぱりこう勝手にあの歌詞が全然違うふうに付けられててなんか「バナナ」とか「女の子」が出てきたりとかなんか全然違う意味の歌詞が多くてだから自分で英語を勉強して訳してしかも「何無何まり」とかも全部 あ, あの覚えて作ったみたいでそういうとこすごいよね。すごいねすごい まあ1966年シナトラの共演でまあ、これでも世界的に有名になるんだけどこれ動画見たことある二人でもさやっぱりシナトラが一人で歌ってさギターがこう影になっててさ途中でパーって当てられるんだけど<笑><笑><笑>あれ最初から対等じゃないんだみたいなまあそれは対等じゃないけど。<笑><笑> <笑>すごいい い, <笑> い, いねねこれ、YouTube、でもも全部見れるもん、ね、いい<笑>あの映像で初めてジョビンギターもうまいなあと思ってすごいああそうだね、うん、あ最初ピアノの前にちょっとギター弾いてたからみたいなうん、うん、まあそうだね、うんうんうん、すごいでまああのー、もう こ, この辺ぐらいからあんまりこうポピュラーな曲じゃなくてどんどん自分の世界に入っていくからあんまりこっち以降の演奏はあんまりね例えば「ウルブ」とか。 あのマの町タ・ペレーとかあんまり日本人みんな知らないですよ ね, うすね、うん、後半になってきて最後のフォロワーのジャズミュージシャンとのコラボのアルバムとかもあるけどあれすごくいいと思うんだけどあんまみんな知らないですよねそうですねそうみんなブラジルでもちょっとやっぱり変わったねジョビーもブラジルのファンもちょっとえ本当に好きか嫌いのすごくあああちょっと別れ別れた感じでええー、すごいっす 結構ブラジルでもねいろいろ大変だったし知らない人も多いまだねなるほどねだからマチッタ・ペレとかこの辺とかもうんかもうこの辺りのアルバムになってくるとほぼ自主制作だもんねそうあのレコード会社ついてないみたいな感じ、ね、うんえっとマチッタ・ペレっていうこのマチッタ・ペレ自体は僕はすごく好きでよくあのじゃばだばだばだばだって始まるやつですごいこうあの大作な感じだけど リズムの途中組曲みたいなってるもんねねそうです、ね、あれのアルバムね結構「ヴィラ・ローブズ」の影響たくさんされてるね「ヴ、う、ィ、ん、ラ・ローブスっていうクラシックの作曲家で彼も言ってたねジョビンがあのアルバムからちょっとやっぱり「ヴィラ・ローブズ」のアレンジメントみたいな感じで、うん、うんうんうんうんうんやっぱり、うん、ちょっと毛色変わったよねなんかあのー、でジャズミュージシャンも取り上げにくいじゃんあの繰り返しじゃないからうんそう みんな、俺も知らなかったけど、僕はまあ好きだからいろいろ聴いてたけどね、うん。で、この3月の水って雨ってやつはこの間紹介したけど、このマチッタ・ペレを作曲してる途中に、ふって思い浮かべてピアノ弾き始めて、で、あのー、テレーザにこう、なんか、テレーザが、あの、いいね、それって言ったら、どっか書くから紙くれって言ったら、パンをくるんでた紙渡って、<笑>そこに、そこに歌詞書いて、みたいな。すごい でもすごいあの、3月の水、あの、どれ聞いたら囲碁線で し, しっかり喋ったけど、あの自然の目についたものを全部順番に言っていくみたいな歌詞だよね、うん。そうです。ポッソフンドってところになって。ポッソフンド。うん。なんかそこにずっとまあスキーで行ったり来たりして、そっちですごく作曲してたってよく書いてあったけど、だいぶ遠いよね。うん、遠いね。ちょっと。うん。イロ遠いね。山の方の。 車だと時間かかるもっとかかる東京から行くと群馬ぐらいかなぐらいかな、ね、それぐらいの感じだよねそれぐらいかな、うん、そうそれぐらいかなそれぐらいの距離 で, でそこにまああの家族がみんな家買ってそこに住んでて、まあ、そこがものすごい自然のいっぱいだからそこでよく作曲してたって聞いたけどまあでもこの辺ちょっと後期になってくるとあんまりみんな知らないけど結構名曲がいっぱいあってでまあその まあ、ジャズの人が見るようにまとめたので3月の雨とあとは2回とぐらいかなジャズの人がよくやるのは、まあ、離婚されるすごいすごいなんかおしどり夫婦って言われてたんだよねものすごいいつも一緒にいてでもやっぱりそう知らなかったんだけどあのかピアニスト同士なんだピアニスト同士だねうんういいで彼女はブサノバの人じゃなくてうん、うん、でまあいろんな 音楽的な違いもあっただろうし多分ツアーがいっぱいあってで年中旦那さんいないしでツアーも一緒についていくと一緒についていくんだけどもう一日中弾いてるしで横で見てるとその弾いてるところに群がる女の子がいっぱいいてなんかこういろんなこう音のかけ違いがあってどんどんどんどんこうお互い会話が減っていってみたいな。ででもささ俺聞いたんだけどさここで結果か 読 ん, だら読んだらさ普通日本人ってさこう奥さんとかはさなんか私出ていくわって感じなんだけどあのトランクに全部その序ンの荷物があってあって出てって<笑><笑><笑><笑><笑>あれ<笑>で結局あっちこっち泊まり歩いてしばらく家に帰らなかったって話なんだけど日本とちょっと違うねやっぱりありえないね あ, りないあブラジル人ではありそう、まあねまあ、ミュージシャンだったらね 結構そういうなんかね、うん、あの通話ね国の中でも通話でもすごいそういう結構広いからね国、うんうん、に帰れない ね, あそうね 日, 日で帰れないからあうそうかそうかとか、うん、なんか回してもやっぱり大変だね、うん、あの時代もっと大変なの、うん、ああしかも SNS もないしさ電話、ね、も, でも、ね、その人にね、うん、にすごい電話してたって書いてあったけど <笑>しょっちゅう1、2時間電話してたらしいけど、それ、すごい好きだったんだよね、きっとね。でも、それでもやっぱり、だんだん時間が、こう、中間で。れちゃうと思うよね。かわいそうだね、おくせ、ね。結局、別れて、昇進の間に、アナ・ベアトレスと、まあ、再婚、かなり若い。若いね。で、2人のことを、まあ、カいダ・トゥー・カイトっていうのが結構有名ですが。 なな感じかなであとはまあ後期、えー、とジャズミュージシャンと特に上辺ダンソンとかねあのー、いろんなミュージシャンと一緒に演奏してる三月もそうだしあのー、いろんなミュージシャンと一緒に演奏していろんなアルバムすごくね今聴いても全然いいアルバムが後期残ってるんだけどまあ1 9 9十年にあのずっと足が痛いって言ってたのにあのー、結局血管の病気でで痛いからこれはなんか足のこう エクササイズをしたりとかして足が痛いと思ってたけど実は内臓の問題でで最後、手術をそのなかなかブラジルではできない方ニューヨークの最内病院に行って手術室入って帰らぬ人となってしまったという話なんですがま あ, あ 覚, 覚えてます、その日に。 ショックね、やっぱり。ああ、そっか。あの日にもブラジルの有名なミュージシャン、カイタノ・ベローズとか、あ, あ, あ, あのジョン・ジュベルトもライブやってたの。カイタノ、特にカイタノが一番大変だったね。ライブ中でできなくなって。うん、あの、何なので、エスセイキ・ボチャマ、エトダミ・アビー・ボチャマをスタートして、もう途中でできなかった。ずっとてああ。だから、覚えてるそれを見て、ちょび、ああ超便利 信じられないねな。死なないと思ってた、ね。んだそうだよね。うん、子供の頃ずっともう、こしつ、死なないのかもしれない。うんうんうん、まあ、うん、そういう。替の玉ベラスだからね、ものすごい可愛がってもらってたから、もう家族みたいだと思うね。確か に, 確か に, 確かにねかに、うん。いやー、そんな感じ。だから、えっ、ー、と、うん、ここにはちょろっと出てきて、お話ししなかったですが、やっぱり。 ブラジルだとこのナラレオンとかエルスレジーナとかってもうヒーロー中のヒーローじゃんあの、ホベルト・メネクスカルは会ったことあるの会ったことあります。あ、ね、れ、すごいね。ギター、ギターもらった、っプレゼント。マジでその時、<笑>あの時に、そう。ホベルト・メネクスカルめちゃくちゃギターうまいよね。う<笑>まい、あ、うまい。ジャズ大好きで、うん、今でも、うん、私6年前ぐらいあったんだけど、うん、その時でもまだギター勉強してたの。ジャズのレッスン行ってたの。通ってたの。うん 通ってるのすげえな。すごくないなんか、この子ね、今、あのジャズ先生、すごくいいよあの、新しいモダンのフレーズとかい、いろいろ教えてくれるの、すごかったな、かわいいなと。あ、すごいね。ねねまあ、オベエトメスカ、カンゴースリアっていう二人が、まあ、ブラジルのこうギター教室やってて、 そこにナラレオン出入りしててでナラレオンのおうちでボサノバができたってよく言われるじゃんおお家にみんなこうジョアンジェル・ベットも来てし ょ, しょっちゅう来てたみたいだしでなんかジョビンも来たらしいんだけどでも こ, うこの辺って日本人ってあんま知らないじゃんそうですね こ, ううこの名前知らなかった人多分めちゃくちゃ多いと思うんだけどもちろんブラジルのことが好きな人はみんな知ってる名前だと思うんですけどこれやっぱりあのジョビンが何が違ったってやっぱ英語 海外に対してこうアメリカに対してすごいこう、ね、著作権の問題でも戦いつつ、えー、語学の問題でも戦いつつでこう要はアメリカに行くとなんかブラジル人には心を打ったやつみたいなこと言われてアメリカにはボサノバゴーホームって言われてそういった中でこうその多分彼はすごくこう処世術うまかったのかなこう優しいというかみんなに優しいというか。うん なんか悪く書かれるとすごいへこんでたらしいけどそれでも一生懸命一生懸命やってやっぱりえ自分で歌詞をちゃんと忠実に英語に訳したりとかっていうのもやったからだからこうあの世界に認められる音楽になってで好きな人がこういうボサブラジルのブラジルの音楽っていうかみんな今「ボサノバ」って言わないんだっけももう 言, え な, い言わないですねボサノバも うん、まあまあ、そのね、ま、だやってる人もいるけど、うんうん、もうボサノーヴァも言えないですね。MTB になっちゃった、ね。MTB になっちゃった。モスクポポラーブラジルやね、うん。ポプラーミュージック。ブラジリアンポプラーミュージック、うんそう。そうだね、奈良からね。奈良ちょっとボサノーヴァのシーンがでもないけどね。ボサノーヴァはちょっと。ボサノーヴァから外れてった感じで、ね。もともとボサノーヴァを歌ってなかったからね。うんんかうん、そうだから違う。ちょっと ポップス、ロッ個みたいな感じで歌ってて、うん、音楽歌ってやっぱりそれでもうあのー、メネスカウトねカルジースカート、ホナルド・ボスクリね、うん、作った人とそうナラと付き合ってたしねナラレアウトねそうん、ボスクリねでその後、ロナウドを結んだね<笑>あの、エリースとホナルド・ボスクリ結婚したねああここ結婚じゃないね<笑><笑> 多分エリーズは奈良もともと好きじゃなかったから<笑>こ。ここはもうあのー。僕<笑><笑>はあのー、本買ったら、あのーペケってつけ<笑>。すごい仲悪い。でも二人で一緒に演奏してるあのー、コンサート一個あるね。そうそう。うん。喋れなかったね。うん、あ、喋らなかったんだ。うすごいね、でもうボスコリは多分。エリスをと。エリスがボスコリを取ったっていうかは。 ボスコリは別のあのボーカリストと付き合ってて、それでナラレオンに捨てられたって書いてあったけど。まあね、あの、いろんな話あるけどね、その時あ の, あの、映画、あの、エリースの映画あるの、最近出てきたな。えー、そのことはナラレオンと付き合ってたってい う,、うん、っていうのをってあ、そうそう、そうなんだ。やってるけど、でもエリース、ちょっと、もともとホンナウドはエリースのことあんまり好きじゃなかったみたいな。 ああ本当イリーズは南のところから来て、ブランビオデジャネイロ、うん、みんなボサノーはね、ちょっとあの言葉も違うし、アクセントとか、うんうん、ちょっと、それで、ね、いい、この田舎もんだよ、この田舎もんの、<笑><笑>って思ってたんだ。<笑>思ってたらしい。でもその後はイリーズが、ば<笑>、うんね、あの。あのあの時代のボサノーは一番面白い な, なと、うん、ちょっとジャズっぽいの、あのたくさんあったしね、あ六十、うん、年代、五十年代。も。 あのビッグバンドみたいなド の, の, の, の叩き方でもやっぱりちょっと影響たくさんあったからね、えー、サンバねめっちゃ面白いねボサのあの時代のボサのほうが一番好きですエリスはねあのウェイン・ショーターとレコード作る話してたんだってあであのウェインの事例に乗っててでエリスはあのー、もちろんあのウェイン・ショーターとあのアナ・マリア2人をおうちに呼んだりとか逆にあのウェイン・ショーターのうちにしばらく泊まりに行ってたりとか、えー、ウェイン・ショーターはその時はさ 創価学会だからあののー、ティナナターナと一緒に住んでるのよおすげすごくないなんか<笑><笑><ィナ><笑>奥さんとティナターナが仲良くてでティナターナが旦那から逃げて、えー、一緒に住んでてでもみんなでこうなんかパーティーしたりとかしててでエリスとレコーディングしようって決まってさあ進めようってなった時にあんまあま薬物摂取で亡くなられたっていう、うん、結局実現しなかったみたいな話なんだけどまあ こういうこういういボサノバを作ったって言われてるからこ多分僕いろんな本にも書いてあったけどジョビンとモライスとジョアンジルベトロはボサノバの人って感じ で, でこれが次の時代の人たちで、はいはいうん、でもう今こっから以降はもうエムペイイって言われたボサノバじゃない形、うん、でもスタイルは似てるよね何が違うまあああのの、まあ、ちょっっとやっぱりあの、まあ、リズムも少し 変わあの、うん、ハーモニ ー,、ね、ハーモニーを少しどんどん、うんあのうんまあ、ちょっとどっちかっていうとジャズのジャズとかねあの時代のジャズからちょっと離れて、うん、ハーモニー少しず つ, つ 変わっ て, きて変わって、やっぱりジャァンみたい、テッローズの曲とか、うん、もっとやっぱりリズムの、ブラジルの中のリズム入れたりとか、うん、南, 南の方とか、北の方のリズム入れたりとか、歌詞の内容が、うん、やっぱり変わってるね、えーあ。歌い方と後歌い方も結構変わりましたね。うん、あの、うん、幼野ナーラとか、ナーラとエリース結構分かれてるね。うんリ 結構激しいの激しいし、ディズニカルなら、うんうん、はすごいフラット で, フラットなであの時も前もボスボスのジョン・ジュブライトも結構フラットでち落ち着いている感じ、うん、やっぱりこれで変わったね、うん、でもこれはブラジルの時代、あのーうん、軍, 事せ軍事政権なんとかね、うん、みんなバーってエクスプロージョンしたかったからブラジルのこ、ねねうんうん、の場からね そっかまあ、ね、もう本当に社会的なものが結構でかいもんねやっぱりねそういう意味では、はいまあ、そういう中でだからジョビンなんかも相当苦労しただろうけど、えー、まあアントニオ・ガロス・ジョビンは一、えーまあ、人目の一人目の奥さんとは長く付き合ってパウロがいてでアナ・ロントランと付き合ってでルイザエレーナのここの娘さんの曲がさっきあのこないだお話したルイザねルイザねはいみんな同じ名前なんだもん <笑>難しい超難しいだってさだってこうアナロントラのさ娘が息子がさジョアン・フランシスコ・ロンタラ・ブラジレルのめルジョジョビンとジョアン両方入ってんだよ<笑><笑>もう誰かわかんないじゃん昔のやり方ねあのファミリー の, あの、うん、お父さんとお母さんのファミリー全部の名字が入れる あーそうなんだ。んて読んだらいいかわからんみたいな感じだもんね<笑>。まあでもやっぱりあれはね、僕が本で読んだだけよりかはやっぱり実際にホベルトメディクスからギターをもらってる人とお話をさせ て, ていただいて<笑>。私もびっくりしたんだけどね。<笑>ねえーって、えーなんで<笑>そう い生きたあの歴史の動画になったかなと思いますので、ぜひ皆さん、あのブラジルの曲に興味持っていただけたら、えっ、ー、と、マルセロ君と一緒にやってる3月の水もあるし、前にやった曲でマルセロ君のルイジナルもちょっとまた動画で上げさせていただくので、ぜひマルソ力君も、今日本日本のね、東京で活動役どんどんしてるので、ぜひいろいろライブも見に行っていただけたらと思います。またぜひ一緒に演奏しようね。お願いします。 お願いしますあ。今日はどうもありがとうございました。